こんにちは。今回は一泊二日、実質滞在時間36時間で、台北に台湾 B 級グルメの胡椒餅を食べ比べに行った弾丸旅行の動画です。6軒の胡椒餅を食べ比べるのが第一の目標で、有名な観光スポットにも行ってきました。今回はその1日目の紹介です。では、スタートを で す, ですね、ご搭乗口が1 0盤ゲートになりま す,、はい、こでですあこれだ、これ、れ、れ。こここ、えー、あ、ういう感じですねこういう感じです ね, こういう感じで す, ねすごいよね6時5分搭乗開始で6時10分に出発五5分で出発とか無 理, 無理でしょう<笑>バスかと思ってちょっとヒヤヒヤしてたんですがよかったです40分ぐらい遅れてます 分からないで富士山に着きます。着陸です時。2分ですね。頑張りましたね、機長さん。かなり挽回して12分遅れぐらいまで。じゃあ、っふれふれえっと ATM でお金を下ろしてます。もう Wi-Fi を借りてきました。<笑>えおっさんがもう連絡してくれて。 五百分之五十五分钟啊 ,OKOK,9 時58 分, 分我今天下午有事情嗯、uh. 对那我会找一台。 そしてここが駅、はいはいはいはい、でで、便利でちょっと悠々カードチャージして、うん、な何て言ってチャージしたかなったらね。 10時25 分, 時25分ちょっと20分ぐらいやっぱ押してるわけですねはいで地下鉄に乗ってなんか日曜日って空いてんだねえっいうカードでピッよし東門到着出口は上はい到着です 結構並んでると思いますもうなんかあの一人でもうねえっ<笑>と11時ちょっと前ですね剣を引かないとうわ60分だ行こうんこれ先ってあのもうオーダーしてハーフとあれがあるんだよねほら小籠包5と10っていうのがあって全部書いてあるいやこれで全部の種類だよそうここで、うん、そう小籠包制覇 はい、で、これは。これ、マジ行くんでしょそうそうそう、でもこの前シュウマイ食べなかったから、これ食べたい、うん。シュウマイも食べよう。えび、えびシュウマイ。一応ここで、行えー、六十分待ちなので、スムージーを食いに行きます。あの、いちごですよね。いちご。ここ楽しいよ。これ。何、あの、あ、あれでしょう。いちご、ち、違う。 待ってる間に。ア おではがあトリュ フ, フからいこうか。か ははいいいから行こうおうそうそうのおう、OK はい、<笑><笑>すま<笑>おし前くだだん だ, これはなんだ 鶏肉<笑> ーんんでもち待つ。ちょっと待ってれば焼き上がるんじゃないですか。で、いろんな店があります。胡椒もちが三十分待つので、先にリューザーに来ました。今一時十分です。でそうあのそうなんだ見る方向が違うんだよな、ね、いつも。 鳥年なんで鳥がいるんですか、ね、けかそっか、旧正月っていつ頃です、ね、もう終わりだよねこれを引いて、うん、ここはおみくじですねあ、なんかこんなの <笑>動いてるし、結構若いし、<笑>だお寺とは思えない。<笑><笑>あ、こちら文章テイクだね。みんな真剣にお祈りしてるんですね、なんか。ろうそ、ろうそくでね、お線香三本持って。<笑>で、一時半、すです、焼き上がった。あれ、ここだっけ。<笑>ここじゃないじゃん、<笑>あれ。<笑>そこ、あれ、そこか。 おみんな食べながら来てます並んでるのかな一番福祉餅福祉餅待って買いました あのね、多分もうちょっと先から取るとなんかそういう場所で、ま、なんていうところですか？敵蝦街。敵蝦街。二、え、次、ー、です。敵蝦街に来ました。あの油のこっち側は適当のこの一滴、二滴の敵。うん。こうん、いうところはいや最後貿易のいや違います。これはあのなんだっけそこが川だから貿易の拠点なんでこういうレンガじゃなかったですか？ こういうい状態、これだからこういう状態でしょて、枚、いいいいいなんかあ あ, あ、まうううのの、食べてもいいけど、これあのはおいいでんんか の、猿の頭をはめたら、こうなんじゃないかなーっていうの。そ う, だ、ねそうだね、なんです。嫌だな、これ。うん。あのええー、楽市場に行ってるんですが、みんな洋服、西に作ってんだね。うん、ね、アメ横みたいな感じだし。フードコートみたいな感じ。えー、ディープな裏路地に入ってきました。うん、もうちょっと。それ、あれですか。かわいいよ。ええー。 カフェに入ってちょっとおしゃれなタウッペリ一番最初のカフェなのです、えー、体力を温存考えてタクシーに乗りましたはい、えー、これからホテルに行ってチェックインをしてラウジで一服してキューフェン<笑> 4時30分<笑>キューフェン出発です、はい、早いあっという間に着いてしまいました5時に出発帰りが 那边吃水最棒 的, 的, 的, 的时候因为你打電話嗎可以那边其海是最再度的来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 これ登ってくるのやじゃん、また結構、ね、粘ったんでさっきさ<笑>ここでとかって、いやそれは、とかってあ<笑>んな方まで登るのやだよね<笑>ゆっくりじっくりもう、つまみましょうね、美味しいのあったらねああソーセージだねソーセージ、そうですね 絶対こんな、しといたら、観光地。高くなってるよね。うん、ここだ、この前食べたの、確か。これ、これ食べようこれ食べようん、こ, こ, これ、これ、カンナで削ってんだ。うんうん、すごいな、カンナもピーナッツできてるんじゃねえかっていう色だ。<笑><笑>次、おい。じゃ、 オーケーーーではいああこれもはいたいな。 光るのこるるっれうたたいうう で, で, でわ<笑><笑> もう<笑>すぐ市街地です。<笑><笑> えー、8時15分本日7番目のプログラム7んだっけ名前が読めないんだよね余一ですララオ・ラオヘラオヘ で, す、ねそう で, すね、でここはまず入り口で秒を見てちょっと見学して空いてる時間にでまず秒に入るのすごいです<笑> うわ、すげえすげえなこれすげえなちょっとさみんなあんな真剣にお祈りしてんのになんでピカチュウなんでピカチュウはインターナショナルだからなこれ外を覆ったんだなこれな全部こっち側とかもなんか全部あんなになってるすごいよねこういう感じだなへえ うわそれ何これこわあ、すげえなっていう感じだよな本当にもううわーってでこれあこれ作ってるじゃないですかネギをこうやってレシピを結んじゃう肉を入れてああ めでっきゅうっ て, てま、うわ、すげえうませんそう。<笑> こっちの方が1軒目より好きそうそう、うん、皮が薄くて食べやすいネギがたくさん入ってて美味しいそうそうなスイカとグアバを上手い の黒こ し,、うんーーうん、しょうもあるよ。 焼きプリン的な感じのデザート、スイーツ、10時半、あと2駅で着くんですから、<笑>疲れましたか、くたくた状態で。 このぐらいの気温だといいね。いいちょっと汗ばむ程度だ。これ か, か。これだ。これだこれだこれだこれだオス。C40 とあのこれする？うんうん、うん OK うん、お疲れ様です。今12時半です。